今年のテーマは「明日に幸あれ光あれ」どんなことがあろうとがむしゃらに夢を追い続けたその先にある幸せや光を全身全霊で表現しますそれでは踊っていただきましょう北海道科学大学相良の皆さんですどうぞ お越しの皆さん、こんばんは。は北海道科学大学相良です。三年ぶりのよさこいソーラン祭り、今年も元気に演舞いたします。よろしくお願いします。いますこの演舞を見てくださる。 すべての方の明日に幸あれ光あれ無限大の夢を乗せ僕らの思いが頬を上げるさあ行こう はいはいはいはいはいはいはい。 だからの底力にる明日に幸あれ光あれ夢を信じていちゃんしゃいでのリこそ ありがとうございました